君のの腕にはまっているのはススパイダープ レ, スレットだピンチの時にマーベラーを呼びかけるわよその中にスパイダープロテクターが収めてあるスパイダープロテクターを着てスパイダーマンになるのださあプロテクターを 男スパイダーマン I'm gonna go o get it.